じゃんくんおはようじゃんくんおはようもうだいぶ良くなったよくなりましたかじゃんく昨日も夜走ったよね調子は どうですか あ, あポンちゃん。 今日も始まりまりす僕れ直してね。 はい、どうぞ、こっち、どうぞじゃあ、あそこあったかいから、そこがいいか、はい 土際のところもですね青おいママさんがこういうふかふかを置いてくれましたいたれりつくせりのにんじゃんくんですとにかく体を温めようねそして何があっても大丈夫な意外と丈夫なぽんちゃんですぽンちゃんはいぽんちゃん くん薬が効いてもう楽になったジャンくん保護色の上で寝ているジャンくん気持ちよさそうだねもうトイレにも何度も行かなくてもいいジャンくん 正しい。お父ちゃんの足はちょっとしびれてきてるよちゃんくん。こんな感じ。しゃらんビヨン。<笑>こんなの届きました。さてこれは何でしょうか。何でしょうか 多分ここに立てるそうだね、なんかビスがついてるよはい、爪研ぎのなんだちょっと勉強しないとできなそうなどっかにつけるんでしょうここに穴が開いているから こ, こ, こうか、逆 か, クク、うん、かんだって絵がね、隠れちゃうこっちだとあ、そっ か, あそっかこういうことだねあにゃんこみたいな にこのそういうことでしょうきっとねそうだねあれだね鉱箱座りっぽくなってるってこと、うん、はいじゃあ後で作ってじゃんくんぽんちゃんにお渡ししますはい<スペー><スペー>面白いということでしたありがとうございま す, います HAPPY BIRTHDAY TO YOU んん<スペー>もうあとちょっと ああるけど Happy to you 来月だけどど来来来月月月月だじゃない今月あれ今れ何日来月か、うん、ポンちゃんのお誕生日用にこれは送られてきたそうです。 <笑>ちょっと寝ぼけていますじゃんけんじゃなくてポンちゃ ん, ちゃんお誕生日おめでとうあと何日かしたら来月あと1か月ちゃったぐだよやポン<笑>ちゃんあったかいさ弁当が来てからさ眠り深いでしょ、うん、なんかぼーっとしてるポンちゃんうんって思ってる、ねむね、むにのこっちの人も 眠いんですかということで、うん、どうもありがとうございますお誕生日に向けてかわいいねぽんちゃんぼっ<笑>としてる、うん、後で使ってね、うん